イルハート、ハト結局電撃プレイステーションさんの公式キャラクターにはなれなかったイルハートでーすあさすがにむなしいよこれ。はい、というわけでですねあの今日は長らくやってきました電撃プレイステーションさんはいかいい はい、えー、今回はですね定期刊行終了ということもありましてねいやさすがにちょっとショックをね隠しきれませんがはあ何ですかえっあ電撃プレイステーションの担当者さんからのお手管理お お, ーおーありがとうございますえー、ちょっとあっているいとたちょっと あれだよ、あのちょっと弱いからさもうすでに泣きそうなんだがええー、とうんん<咳>イルハートちゃんへイルハートちゃん長らくの電撃プレイステーションの連載や紹介動画ありがとうございましたこの長い道のりにはいろいろなことがあり今なおいろいろと鮮明に覚えていますいやイルハート もう覚えてます<笑> え, 例えばはじめはイルハートちゃんの4コマを載せてほしいという話がありもしかしたらすごく絵が上手いのかなと思い送られてきた原稿はどこか心がこわれているホラーファンシーな絵柄の日常ものでした。 そんな絵柄からでは想像がつかない、常に VVVTune への執着、怒り、憤怒よくもゲーム雑誌内でこんな承認欲求をこじらせた内容を送ってくるなと驚いたものです。ん ん, んえでも、そんなイルハートちゃんの記事を書いているとき、見ているとき、 とても楽しかったです。いろんな部分のイルハートちゃんを終えて、本当に嬉しく思います。いや、あの<笑>い、イルハートもさ、あの、こんなね、有名な雑誌に載せてもらえて、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。おそれでは、イルハートちゃん、引退お疲れ様でした。ありがとう。 いや、イルハートは終わらねえよ。<笑>電撃さーん。大好きー。はい、というわけで、しょげてても仕方がないということで、今回ね、最後の最後。 観光最終号となる3月28日発売の電撃プレイステーション686号はでーすそしてそして今月の最大の目玉はこちらじゃじゃーん韓国とメアリ 人気シリーズの発表をしちゃっておりますいやーまさにねざ誌もタイトルもねこどちらもねフィナーレにふさわしい内容になっておりますので要チェックですいやえとねなんかすごいねかわいいあのキービジュアルが「マッチ売りの少女」なんていうのもね載っててこう全体的に大ページ大豪華になっておりますそして とうとう閉店してしまうカフェ電波。いや正直ねまあ最後の話はこうしんみり終わってねちょっと切なかったですね、うんんんんんありがとう、みみみちゃんみみみちゃん<笑>まとめの何か出るならよーっともまた出してねはいということでそんなね ネップの会は一挙三回分を掲載しておりますいや、コラボはね、VVVTune の石倉ディレクターと水野プロデューサーとツナコマメリ書いてもらいましたーてかさて 最後は、もちろんこちらーちょくちょくちょくちょくちょくちょくちょくちょくちょくパーン VVVTUNE! いや今回はですね敵役やシステムの詳細などが掲載されておりますはい、さらにですね予約締め切り直前の VVVTUNE の電撃スペシャルパックも引き続きご紹介しておりますはい、特典はですね1 アクリルキーホルダー4女神セット24女神たちのちょっとエッチな DLC 衣装天使のレオタード3 b 2タペストリーでございますぜひぜひはいそしてですねあの今回定期観光最終号ということもありまあそうなるとですねやっぱり。 サプライズキャラクターがきっといるんですよね。ねっ。はい皆さん待っても待っても楽しみにしててくださいね。いやイロハと乗ってねえじゃん。ともかくね残りの。 電撃イルハートページに関してですがまあ、ここに関してはねあえて何も語りませんいやーあのイルハートのねこう気持ちをね結構載せた最後の4コマ漫画などもねあの、ここでしか楽しめないというね最後の内容になっておりますいやーなんかあのー、はいいやほんとにね長い間今までほんとにほんとにありがとうございました いやーあのー、ねこうやって電撃プレイステーションさんのご紹介をねこうさせてもらう上でやっぱり表紙になっているあの、ゲームの発売日だったりあとはその、通りかかったこう本屋さんとかゲーム屋さんとかねお店でその、電撃プレイステーションさんを見かけたりとかその。 ね、あのイルハートがこう宣伝させてもらったゲームのポスターとかをねこう見かけるとああれもう発売になったんだとかねちょっとあったかい気持ちに、ね、なったりとかもしてほ本当に本当にねたくさんあのいろいろねあの勉強もさせてもらいましたしこうやってねあったかい気持ちもたくさんたくさんもらいましたえ本当にね今までお世話になりましたありがとうございましたはい とということでですねちょっと最後に新聞入りしてしまいましたか今月号のね電撃プレイステーションさんも要チェックでございますみんなぜひぜひぜひぜひ見てくださいということでありがとう<笑>うんテ